それでは今日の授業を始めたいと思います。前回は多変数関数のその極限の話までやりました。で、今日はその続きとしまして、その多変数関数の連続性、連続関数の話をしまして、そこからその多変数関数の偏微分の話に進んでいきたいと思います。 じゃあ最初にまず連続関数の話から入りましょう。教科書ですと、129ページの 真ん中の定義四点一というところから入ります。ないきなり連続関数の定義ですね。 でえっと、連続関数の概念は1変数の微積分とほぼ同じで そ, のそれを多変数に拡張したものですので一応1変数のとき関数のとき の, の連続性を思い出してこう確認してもらえればと思います。えっと、まず うんとまあ、ここではそのユークリッド空間 RN の世界を考えますけれどもその中に部分集合あの D というのを考えましてでその D から実数へ の, その N 変数の関数を考えますでこの時にその連続であるという概念は2種類 まずあることに気をつけてください。まず、そのこの d のある点において連続であるという定義をします。 まあ、ちなみに僕も番称してて思ったんですが僕の字もちょっとあの連続的な字でしてまあ言い方を変えるとあまりカクカクっとちゃんと漢字を書いてないというのでちょっと皆さんには見づらくて申し訳ないかなと思いますがあの僕の字があまりにも連続性に富んでいて読みづらい時はぜひ指摘してください。で、えー、とこの DF が D の点 A について連続であるとの定義は この P っていうのはそ の, その D 内の点ですね。あ, あともう一つそのこあの断り書き忘れてましたけどもこ の, 点 A この点 A というのは D の集積点とします。 でこの定義は、その F の P を、その P をどんどん A に近づけていったときの A の P が、こう F の A ですね、A における F の値に等しいというのが、この点 A における連続性の定義です。で、実はこの等式はですね、2つのことを言っている、主張していることに注意してください。と、1つ目はこの極限値の式ですね。 こ, のこれを言ってる段階でこの FP この F という関数は P を A に近づけていった時の極限値が存在するということを言っています。で極限値が存在するといって 言っていて、しかもそれが A における F の値段に等しいと。ということに注意してください。多分あの演習問題ではですね連続関数の演習問題では。 その与えられた関数がある与えられた点で連続かどうかを判定しなさいという問題に頻繁に出されますで。その際にどういうことを答えればいいかというとこういうことを答えればいいということを注意してくださいと、まあ。例えば今 A ですね、だから P が A に近づいていったときの FP の極限値が存在してそれが A における F の値に等しいということを示すというのがまあその演習問題に対する答え方の定石です。ここまでいいですか でこれが1つ目の連続性である点での連続性ですね。で次に挙げる連続性はこの今与えられた N 次元ユークリット空間の部分集合 D における連続性です。 F が D において連続とはどういうときを言うかというとこれはその F が D のすべての点において連続であることを言います。 ティジがここで述べる大変数関数の連続性です。まあ、あの大体一変数関数のときとほぼあの同じことを定めていますので確認しておいてください。ここまでいいでしょうか。で、まあ、数学ではこのようにその新たな概念の定義が登場しますと まあ、大体それにくっついてですねじゃあ こ, ういうこの概念っていうのはどういう性質を持つかということを調べるもしくは述べるもしくは学ぶということをしますですのでここからいくつか定理が出てきますけれどもそこではまず連続関数の基本的な性質について確認していきたいと思います。とまず最初に挙げるのは。 教科書129ページの定義 4.1 のすぐ下にあります定理 4.3 を挙げておきます。 えー、と連続関数の性質1と書きましたのはこのあとでもう一つ別な定理が出てきましてまあそこがまあ連続関数の性質2と位置づけられるものですので一応1と書きました。一応この定理では先ほどと同じような問題設定をします。 D を、まあ、ユークリット空間 RN の部分集合としましてそれから F と G という2つの関数を考えます。で F と G はともにその D のある点 A において連続であるとします。 あともう一つ設定がありましてこの定理の中で C と D というものが出てきましてこれ2つとも C と D は実数とします。でまあ以上の状況で次の性質が成り立つというのをこれから述べます。 これもよく見たことあるようなものかもしれませんけれども一応過剰書きでいきますねまず最初に CF プラス DG という関数を考えますでこれはどういう関数かというとまあいたい想像つくと思いますけれども FP の C 倍と GP の D 倍ですね。その和として表される関数です。で、1番目の性質は、この関数も A において連続であるというものです。 ですので言っていることは、まあ、A において連続な関数を2個持ってきてそれをこう加えたものも連続だしあとは実数倍したものも連続だということを言っていますまあ多分一変数の関数の時にも同じような性質がありましたからまあ非常に当たり前のような性質ですねで2番目二番目はこれ FG という 関数を考えるんですがこれはどのようにして定義されていたかというとこれも皆さん多分多くの人は想像つくと思いますけれども FP と GP の積ですねこの関数これも点 A において連続となります。 でまあ、足し算と掛け算が出てきたら多分皆さんは次に来るのは割り算だろうと推測すると思いますが、まあ、実際に教科書を見た人も分かると思いますが、まあ、その通りですねただしこの割り算を考える場合にはその割り算の分母の部分がこうゼロにならないというの仮定が必要ですのでそれを一応ちょっと書いておきます、えー、とまず A のある近傍を取りま金棒、えー、の定義は以前やりましたのであのもう一度各自で思い出してください、まあ、この金棒を U と置きましたけれどもこの U はまあ今考えている D の内部中に入っている部分集合の点ですねで えー、と仮定としてはこの a のある金棒 u の各点でこの u の各点でこの、g、関数 g が0にならないということを仮定します。まあ、そうしないとその分母が0にな なってしまって、こう意味がなくなってしまいますので、でまそういう状況が成り立つ勝手に成り立つ元で、この G 分の F ですね。でこれもどのように定義したかというと、まあ G P 分の F P として定義されるものです。 でこれも A において連続であるというのが3番目の主張です。まず以上がこの連続関数の性質の最初の部分ですね。 ここまででいいしょうかでそれでは次にと、まあ、例題としてその連続性の判定というのが出てくるという話をしましたのでそれについてもう少し詳しく説明します。 えー、ここではその与えられた f という関数が、まあ、ある点 a においてその連続かどうかっていうのを判定する際に、まあ、あのいくつかこう答え方のまあパターンというパターンまあパターンとでも言いますかそういうのがありますのでちょっとそれについて触れておきます。で具体的な問題はのまあ演習の先生の方にいろいろ出してもらえようお願いしますので、えー、と皆さんそちらの演習の方で具体的な問題の解き方に取り組んでください。 連続性の判定をする場合にはそのまずそ の, その F がある点 A で連続であるか否かということをこう結論づけるこうこう言う必要があるわけですね。そうすると、まあ、そのために必要な手段というのはいくつかあります。で、えっと、まず最初にその F が A で連続でない場合に 連続でないという場合を示すにはどういうことを示せばいいかということなんですけれどもこれは先ほど の, その連続性の関数の連続の定義のところで説明しましたが一つは F, の F がですね A に点 A においてその極限値が存在しない場合にはその連続でないという結論付けることができます。 この極限値が存在しないということの示し方はその、まあ、以前この前の方の前の回あるいは前の回ですかねの授業でやりましたしこの講義でもやりましたしあの演習の方でもやっていると思いますけれどもこの極限値が存在しないということを示すが示されるとその、まあ、F は A で連続でないということが結論付けられます。 でですので、まあ、与えられた関数を見てあこれは連続でなさそうだなと思った場合には、まあ、この極限値がまず存在しないということは示せればいいわけです。十分なわけです。ここま で, でいいですか。じゃ、えー、と次にですねそのじゃあ極限値が存在する場合ですねお考えましょう。 あるその F がですね、A においてその極限値 α を持つという場合ですね。で、この場合はどういうことを示せばいいかというと先ほどの連続関数の定義をもう一度振り返って考えてみますとこの極限値 α が の f の a における値に等しくなることを示せばいいわけです。 すなわちもう一回言うとその A における F の値ですね A における F の値とそれから極限値が一致することを何らかの方法で確かめますこれによってそのこの F は点 A において連続であるということを示すことができますで一応じゃあこの2番の場合のですね あの示し方をちょっと一つ例題を取り上げてやってみましょう。この f x i というのを定義しますけれども。 えー と, X、と y が00以外の点ではその 2x2 乗プラス y2 乗分の x4 乗マイナス 3x2 乗 y2 乗という関数とします、えー、と一方であの原点における値は0と定義しますでこの fxy をですね その原点00で連続かどうかということを確かめます。 でえー、そこでまずやることはそのこの f がですねその、まあ、00じゃない点でその原点に近づけていったときのこの f の極限値が存在するかどうかということを調べます。そうすると。 まあ、この極限値の存在の調べ方は、まあ、以前授業でこの講義でも説明したりあるいはあの演習の授業でも皆さんやったかと思いますが、まあ、いくつかの方法があるわけですね。で、まあ、ここではその極座標表示でちょっと極限値を求めることを考えます。 極端な不協議は皆さんご存知のとり、x を rcosθ と表して、y イコール rsθ と置いて、この x と y に関する関数を r と θ に関して表すということですね。そうしますと、その x と y を点 xy を00ゼロゼロに近づける時っていうのはその近づけ方がいろいろあるっていう話を以前の授業でしましたけれどもとこれを極端な表示で表すと非常に便利な点はそのどんな近づけ方をしたとしてもこれを全部あの r が0に近づくということこう概念にして表すことができるわけですね。XY、の点座標で表すとこういろんな上にこう近づき方を考えなきゃいけないんですが。 それはすべてこの r が0に近づくという言葉で表すことができます。ですので、極座標表示でこの関数を表すことで、その、えっと、xy の点が原点に近づいてくる極限の存在の有無は、この r が0に近づいたときに極限が存在するかどうかにという問題を解けばいいことになります。で、 この関数ですね、実際にこの R を0に近づけるんですけれども、まずこの関数の絶対値をですね考えるんですが、その、 極座標表示で表す前に、まあ、少しあのこの関数の絶対値をあの評価する式を考えてで極座標表示に直したときにその評価がしやすいようにします。でそこで、えー、とどういうことを考えるかっていうのはそのこれ各問題によっていろいろノウハウがこう異なってきますけれどもと、まあ、極座標表示にしたときにあのよく言えることっていうのはその x2 乗プラス y2 乗がこの場合、えー、と r2 乗になるわけですね極端の表示に直すとそうするとなるべくこの x2 乗プラス y2 乗という形を何らかの形で出すとでそれでこうそれ r2 乗の形が出るようにしてでうまく式を変形するという手がありますでこの式を見てみますと例えば分母ですね分母が 2x2 乗プラス y2 乗になっているんですがこれが例えば x2 乗プラス y2 乗だと まあ、非常に都合がいいわけですね極表示なすにそこでどうするかっていうとこの2が邪魔だなっていうんですけれどもじゃこれをどうやって評価するかっていうとまずちょっと答えから示すと分子は同じで分母の2を1にしてしまいます x の2乗の係数の。でそうしますとえっと 2x2 乗と x2 乗を比べる x2 乗の方が小さいわけですよね。しかも今 x2 乗ですので x にどんな数が入ってもこれは正なわけです。正でしかも分母がちょっと小さくなったということは全体がちょっと大きくなったということでこういう不等式で評価することができます。これで少し分子の形を変えることができたと。 でじゃあ次にどういうことをやるかっていうんですけれどもあとは次はこの分子の方を見るわけですね。分子の方を見るとまあちょっとそんなに綺麗な形ではないんですがとりあえずこの x4 乗っていう項と 3x2 乗 y2 乗っていう項を分けて考えた方が何かと都合が良さそうだとこう判断するわけです。まあ、ここではとりあえずあの皆さんピンとこない人も判断したことにしましょう。でそれで これを分けるためにどうするかっていうと今度は以前この講義の1回目ぐらいでもやった三角不等式ってのを使います。この分子をですね今度分けます。分けますと1つは x4 乗ですね。 こういう形で分けて、しかも上から不等式で押さえることができます。三角不等式を使ったというのももう一回注意しておいてください。で、ここまで来たところで、おもむろに、今度は極座標示にこの関数を直します。一応、この各項を に対応した極座標表示を書きますと分母はうまい具合に R2 乗になるわけですね。で、X4 乗は R4 乗、cos4 乗 θ。それからもう一つの項なんですが分母は R2 乗で分子は 3r4 乗×ータ、サイン2ン二乗シー θ となります。で、まあ、ここまで来てですねこうじゃあ次どうするんだって話なんですけれどもここでその三角関数に関する性質を一つ思い出すとそのコサインシー θ もサインシー θ もその絶対値というのは 絶対値は1以下なんです、ね、1で押さえられると。だから、えー、とここのそれぞれのこの部分をこう1で押さえた不等式で上から押さえることができます。 じゃあ実際にこう押さえてみますね。とまあ、コサイン4乗 θ も 1, で1以下ですから、この最初の項というのは、あとここですね、ここを約分して、まあ、最初の項はこの R2 乗で押さえることができると。で、次の項も、このコサイン θ、サイン θ は全部絶対値が1以下ですので、 こう一に置き換えた式で上から押さえることができます。それとこの r についても約分しますと、えこっちら三 r 二乗ですか。で足して加えて四 r 二乗。ということでこの関数の絶対値っていうのはそのあの極大極小で表した時のその原点からの距離 r に対して四 r 二乗という値で上から 抑えることができですねでこれで R を0に近づけていったら 4R2 乗はどの辺りに近づきますかっていうとまあ皆さん当たり前だと思いますが0に近づくわけですね。ここま で, でいいでしょうか。でこれで一体何が言えたかっていうと。 fxy ですね。fxy っていうのは、その xy を原点に近づけていったときの極限値がロだということが言えました。まず極限値が存在するということが言えた。じゃあ次に、じゃあゼロゼロ原点における f の値と比べたらどうですかっていうと、実は原点ではロっていうふうにこの関数を定義してますから、これですね、ゼロが f のゼロゼロだということで、 その連続関数の定義に照らし合わせるとこの f x というのはその xi を原点に近づけていった時の極限値が存在してその値はゼロでその値っていうのはしかもこの f x の原点における f の値に等しいということからこの f x は原点において連続であると結論付けられます。というような答え方をします。 これが関数のある点における連続性を示す際の一つのやり方ですが他にもいろいろな問題に応じた解き方があると思いますので詳しくは各自演習問題もしくは演習の授業で取り組んでください。ここまででいいでしょうか それからと連続関数の最後のところで連続関数のもう一つの性質について説明します。 教科書ですと130 ペ, ージです、ね、130ページの真ん中の辺りに定理 4.4 という定理がありましてそれでいくつか性質が載っていますけれども今回はその中では特に今後いろんなところで顔を出すと思われる一つの性質を挙げておきます。 これはこれから説明する性質はそのまあ関数 F が最大値最小値を持つという性質でしてこれはどんな場合にも成り立つというわけではなくてそのまあ今考えている集合がある性質を満たすときに成り立ちます。 えー、N 次元ユークリット空間 RN ですね、RN の部分集合 D がですね、ここではその有界な平集合とします。 えー、とまあ誘拐の概念、それから兵主語の概念、これ以前の授業でやっていますので、各自思い出してください。1変数でいうと、誘拐な併区間と思えばいいですね、それに対応するものと思います。で この F はこの集合、誘拐平集合 D 上で連続な関数とします。で、このとき、次の生成が成り立つということで、その、 教科書では3つ性質が述べられていますけれどもここではその最初のものについてのみ触れておきます。その性質とはその F は最大値と最小値を持つというものです。正確に言うとこの D ですねこの D において最大値と最小値を持ちます。 でまあ、あのこういう性質っていうのはその、まあ、当たり前そうにも見えるんですけれどもあれちょっとか一応その前にあのこの数式でもう一応書いておきましょう。えー、と RA と BD の, の点ですね D の点 A と B が存在して。 任意の D の点 P に対してえとこの FP は FA 以上 FB 以下であるというのがこの 日本語の文章の数式による表現なんですが、この意味、ちょっとピンとこないなという人はどのらいいますかはい、いいですよ、営業者です。はいはい。はい。はい、なるほど。えー、とじゃあ一応ちょっとその、このですねあの、数式による記述の仕方をこを振り返ってみますと、まあ、なんか D という、まあ、誘拐閉集合があるとしましょう。そこで まあ、F といいう関数が定義されていますで、その時にその、まあ、A と B っていうこの D の点が存在するって言っているのは、まあ、例えば A と B はこのとこに存在しますよと。で、えー、実はこの A と B っていうのは何でもいい点ではなくって、あの今、この、これを説明のために選んだ点なんですね。で、どういう点かっていうと、この F、F 関数 F っていうのは、この A で最小値を取りますと。でから B で最大値を取りますと、まあ、そういう点を選んできましたっていう意味ですね。で、えー、と2位の D の点 P に対してっていうのは、えー、じゃあこの D の中からですねこう P を取ってくるわけですね。でこの P っていうのは2位の点だからこうどこでもいいわけです。でどこの点を取ったとしてもこの P における F の値というのはこの FA 以上で FB 以下であると。まあ、そういうい この条件を満たす点 A と B が必ず存在しますということをこの式では言っているわけです。というのがまあ少しこう詳しめに説明してみましたけれどもうんとまあもしちょっとこれでまだピンとこないっていう人がいましたらまたこのこの後の休憩時間にでも質問に来てください。で とまあ、この性質はですねその、まあ、非常に当たり前じゃないかと思う人もいるかもしれませんけれどもあの割と大事な性質 で, でこれから先ですねこうあの変微分をやってテイラー展開などをやってその、まあ、その我々がその単位数関数のこう微分ですとか積分を こういろいろ実用的に使えるためのいろんいろな道具を作っていくわけですがそこでしばしばこの性質は使われます。ですので割と重要な定理です。それからその例えばいろいろな現実世界の問題を解く上でもその最大値を求めたり最小値を求めたりっていうのはあの結構よくやられます。でその際に問題になるのはその、まあ、数学的にその最大値が存在するかとか最小値が存在するかっていうことを一応裏付けを取っておく必要が ああるる場合もあるわけですねでそういう際にもこういう性質が重要になる場合があります。ですので、まあ、今はそんなもんかぐらいで思っていてあのもう構いませんけれども、まあ、将来これからです、ね、先の方を勉強してあのこういった性質が出てきたときにちょっと思い出してください。ここまで何か質問などありますでしょうか。で 一応ここまでで連続関数が終わりましてで、まあ、次がそのセクション 4.2 の, の変微分と全微分にあの入るんですが、まあ、ちょうど時間もキりがよくあのもうすぐチャイムが鳴ると思いますので一応あの前半はこのぐらいにしてじゃあまたあの後半変微分の方から入っていきたいと思います。